第99回箱根駅伝1月23日で大袋を制し2年ぶり8度目の優勝を飾った駒大連覇を狙って3位だった青学大5位の順大などの出場メンバー以外の10人選手が参加新春の晴れ舞台に向けて練習を積んできたが残念ながら出番がなかった選手たちが箱根駅伝11区として力走した日大出身のダニエル・ムイバ・キトニーがトラック東京が1時間2分48秒で優勝 学生トップは、青学大で休暇から当日変更で出番なしとなった。塩で翔太、1年だった。1時間2分55秒の自己ベストをマークした塩では、ゴール後も表情を引き締めたまま話した。今回、箱根駅伝に出られず、悔しかった。高校、広島、セラ校の同級生の森下翔太、明大3区4位や、小学生の頃から知っている、伊藤青井位軍、駒大六区区間賞が活躍している姿を見て、本当に悔しかった。 僕も箱根駅伝に出場すれば、しっかりと走れていた、ということを証明したかった。箱根駅伝優勝の駒台からは、ロックに登録されていたが、当日変更で、伊藤に出番を譲った、帰り山雄大、一年らが出場。青学台からは、前回1区5位で優勝に貢献したが、今回は、16人の登録メンバーから外れた、式早と三年ら、17人が参戦。 箱根駅伝5位の順大からは補欠登録されたハットリ・ソーマ2年が4人が出走りした箱根駅伝を走れなかった学生ランナーたちの意地がぶつかる11区で区間賞を獲得した様では今日は絶対に学生では1番になるつもりでした来年こそ9区を走りたい 寮で、同部屋の先輩の中村優衣翔さん、4年が持つ区間記録、1時間7分15秒を更新して、青学大の優勝に貢献しますと、目をギラギラさせて話した。青学大勢では、小原京、3年、倉本玄太、3年、水渡聖奈々1年が、1時間3分台でゴール。 原進監督は目標としていた箱根駅伝を走れなかったと直後という難しい状況の中でしっかりと頑張れる選手は信頼できると塩出をはじめ構想した選手を高く評価した第99回箱根駅伝の11区で奮闘した選手は第100回箱根駅伝に向けて絶好のスタートを切った放置新聞社ご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします